今回はハーモニクスのフレーズです。このフレーズでは同時に左手のストレッチになるので、ぜひチャレンジしてください。通常、ハーモニクスはピッキングした直後に左手を離しますが、連続でアルペジオのように鳴らす場合は、左手はハーモニクスのポジションに置いたまま弾いていきます。基本はフレットの真上に指を添えますが、 多少斜めになっていてもなるので無理のない範囲でストレッチしてくださいそして5フレットは7フレット12フレットに比べて少し音量が下がりますなので5フレットのハーモニックスは少し強めにピッキングしましょうこの機会にぜひハーモニックスをマスターしてください